ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА M13 行ってみようか。 すげえなど真ん中来るもんなこれが実際今見えてんだよねへー結構曇ってんのにね曇ってますねでもすごいなくっきり写ってる、うん、あっ出来るねへー綺麗すごいすっごいはっきり見えるんですね ちちっゃきれいくっきりだし。うん Thank、you